さて、「HowToCG」続くかどうかは分かりませんが第1回 SHADE13 という10年前のソフトを使っていますので最新の SHADE3D とは違う部分も多いかと思いますさて今回作るのは眼球です新規シーンに名前を付けて保存まずは自由局面バージョン と後でポリゴンバージョンもやってみたいと思いますでは眼球の元になる球を作ります図形メニューでカーソルのスナップがオンになっていることを確認これがオフになっているとすごい中途半端な位置に形状を作ってしまってちょっとしたズレで後々面倒なことになったりするので今回はオンにしておきます メニューからも切り替えられますがキーボードで S を押すとスナップオンオフの切り替えになります僕のボンミス経験談としては上書き保存でコントロール S を押したつもりが S しか押してなくてスナップがオフになっていることに気づかずに作業を続けてしまうというのがちょくちょくあります左下にあるのが正面から見た図 左上が上から見た図右下が奥行きを表す横から見た図となっていますツールボックスの「作成・形状・一般」の中から Q をクリック正面図の中心から適当な大きさまでドラッグして離しますこれもちょくちょくやってしまう失敗例なんですが このように前回の操作を終えた位置に新しい形状を作ってしまうというボンミスです正面が合っていても奥行き方向が中心からずれてしまっていますコントロール Z で取り消し Q を選ぶところまでをやってからコントロールを押したまま図面の中心をクリック3面図のうちの2つでコントロールを押しながらクリックしてやれば これから作る形状の描き始めの座標を指定しましたよという状態になります。これでさっきと同じように正面図の中心からドラッグして適当な大きさの球体を作ります。大人の眼球の大きさがだいたい直径2 4ミリくらいらしいのでその大きさに変更します。 ブラウザーで9形状が選択されている状態で統合パレットの形状情報バウンディングボックスサイズここに今の Q の大きさが表示されています左から x 軸方向の幅 y 軸方向の高さ z 軸方向の奥行きとなっています球体なので全部同じ数値になってますね そしてかななりででっっっかくなっちゃってます数値入力で大きさを変えますボンミス情報としては日本語入力のために全角入力になっていると数値入力やショートカットキーの操作は受け付けてくれないのでちゃんと半角入力になっているかという確認も面倒くさいですね。形は9のままで大きさだけを変えたいので。 縦横比を固定のボックスにチェックを入れます。X、Y、Z のどれか一つの数値ボックスをクリック。ボックスが黄色くなっている状態で数値を入力します。ミリ単位の数値ですので眼球の直径24と入力してエンターキーを押します。すげーちっちゃくなりました。見づらいです。 ブラウザーで今作った球をクリックして3面図のどれかの上部に表示されている丸いやつをクリックそうするとブラウザーで選択されている形状に合わせて表示の大きさを調節してくれます右上の通し図も同じように丸いやつをクリック図面上でマウスホイールを操作すると拡大縮小 スペースを押したままドラッグすると図面の位置の移動投資図も拡大縮小はマウスホイールですがスペースを押しながらドラッグすると見る角度が変わりますそしてまたブラウザーで Q を選択して丸いやつをクリックとりあえず1回レンダリングしてみます ブラウザーで Q を選択して右上の投資図の上のバーの部分を1回クリックしてレンダリングのメニューの中から「レンダリング開始」をクリック9です。大抵は投資図を選んでのレンダリングですが3面図のどれかの上のバーをクリックしてからレンダリングするとそれぞれの図面の方向からレンダリングできます。 レンダリングはブラウザーで目的の形状と目的の図を選んでからコントロール R でもレンダリング実行できます形状を選択するときに使うブラウザについて。 形状のの名前の左に目のマークと青い丸ののアイコンがあります。目のマークはその形状を表示するかしないかの切り替えですそして青の丸のマークはその形状をレンダリングの対象にするかどうかの切り替えですこれらのアイコンには3種類の状態があります例えば球の形状の目のマークを1回クリック そうすると黄色いチェックがついて目が消えます。これは強制的に非表示という状態です。表示やレンダリングの切り替えは基本的に親階層の設定に習うというルールになっています。何もしなければ親のフォルダ、この場合はルートパートという親フォルダと同じ状態になる。 今の状態は親のフォルダは見える設定ですがルートパートに内包されている Q の方は強制的に非表示という状態 Q の目のマークをもう一回クリックすると今度は目が復活して黄色のチェックありこれは強制的に表示するという状態です この状態で親であるルートパートの横の目を1回クリック親のフォルダは強制非表示で見えない設定になりましたが Q は強制表示なので見える状態です Q の横の目をもう1回クリック今度は親に習うという状態に戻ったので親と同じように表示されない状態に変わりました ルートパートも9もチェックなしの見える状態に戻しておきますそしてレンダリングの対象に含めるかどうかの切り替えの青い丸のアイコンこれも同じように3種類の状態があります強制的にレンダリング対象から外す強制的にレンダリング対象に含めるそれから親に習うという3種類 例えばブラウザ上でルートパートをクリック透視図を選んで CtrlR でレンダリングこの状態なら親フォルダに含まれる Q がレンダリングの対象に含まれています Q の横の青丸を1回クリックルートパートをクリックして透視図を選んでレンダリング Q が強制的にレンダリング対象から外れたので 球がレンンダリングされなない状態になりましたとりあえず青丸もチェックなしの状態に戻しておきますさて今回は自由局面とポリゴン両方のバージョンをやりますがまずは自由局面バージョンから進めます今の状態はポリゴンでも自由局面でもない休形状という扱いです ここから部品に切り分けたり新しい部品に加工していくために自由局面に変換しますブラウザで Q を選択してからツールパラメータというボックスの自由局面に変換をクリック自由局面は縦線と横線でできていますそれを Q に見える形にしている状態です ブラウザ上では自由局面というフォルダ構造に作り替えられてそのフォルダ内に線形状が表示されています自由局面の場合はブラウザー内で縦線と横線を同時には表示できないのでその都度必要な方向の線形状が表示されるように切り替える必要があります ひとままずこの段階でも1回レンンダリングしてみます。ブラウザーで自由局面を選択して青い丸のアイコンも確認して投資図の上のバーを1回クリックして CtrlR でレンダリングカクカクしてます自由局面に変換する前の段階ではデフォルトの球体の強みと言いますか滑らかな形だったんですが 変換後は滑らかさを調節すす。る必要がありますこのシーンファイル全体で滑らかさの設定を変えたい場合はイメージウィンドウの左上の方にあるちっちゃい三角をクリックこの中にさらにいろんなタブがあってレンダリングの手法とか品質を調節する項目がいっぱいあります基本設定タブの中の「面の分割」のところ ッと表示されている部分をクリックリここで5段階の滑らかさを選択できますですがここで設定を変えるとかえって基準が分かりにくくなるので基本的にここの設定は普通のままでいきます滑らかさはフォルダ名に入れる記号で個別に指定しますまず今の状態だとルートパートの中に自由局面が内包されている状態です 後々部品が増えていくのでとりあえずフォルダを作って整理しますツールボックスのパートのタブから一番上にあるパートのアイコンをクリックブラウザ内に新しいフォルダが作成されましたこのパートの中へ自由局面のフォルダをドラッグフォルダの名前の部分をダブルクリックして名前を変えますとりあえず眼球という名前にしておきます 日本語入力の後は半角入力に戻すのを忘れずにひとまずこの状態で眼球フォルダを選んで透視図を選んで CtrlR でレンダリングもちろんさっきまでと同じ角々です眼球フォルダの名前の部分をダブルクリック眼球という文字の前に小なり記号を半角で入力して Enter ーキー この状態でまた眼球フォルダーを選んで透視図を選んでレンダリング1段階だけ上の滑らかさを指定した状態になったのでさっきよりは滑らかになりましたまだちょっとカクカクが気になりますね複雑な部品をたくさんレンダリングするようになるとこの分割の滑らかさを上げるとレンダリングにかかる時間が大幅に長くなってしまうので 滑らかさは必要最低限にした方がいいですただし今回は少ない部品で済みますのでもう一段階分割の滑らかさを上げて最大レベルにしますもともとの記号なしの状態がイメージウィンドウでの設定に習うということでデフォルトの設定の通り「普通」という滑らかさになっていました それをさっきの小なり記号を1つつけて細かいという状態に変わりましたそこへさらにもう1つ小なり記号を追加しますこれで最も細かいという滑らかさを指定した状態になりますこの状態でレンダリングすると滑らかな球体でレンダリングされます 今の状態のままだと向きがよろしくないので自由局面を回転させて作業しやすい向きに変えますブラウザーで自由局面を選択作成移動回転の矢印アイコンをクリック図面上で回転の中心を指定しますコントロールを押しっぱなしのクリックで3面図のうち2つで中心を指定 次はシフトを押しっぱなしの状態で側面図の適当な位置からドラッグして Z 軸の前方向に回転させますシフトを押しながら回すと90度とか180度とか区切りのいいところでスナップしてくれます回転のドラッグを置いて手を離した時点ではまだ角度の変更ができます 左下のツールパラメーターに角度が表示されていますのでここをクリックして黄色くして直接数値入力で角度を指定することもできます今回は90度で OKENTAR、OK、キーを押して確定させます眼球って本当は完全な球じゃなくて角膜が出っ張ってる形らしいんですがデフォルメして球の形のままで作ります 趣味の CG が続くかどうかは本物そっくりに作れないとなった時に自分でデフォルメする判断を楽しめるかどうかというのも大きいんじゃないかと思いますあとは自分が具体的に何を作りたいのかを見つけるのも趣味の場合は意外と難しいですね僕の場合は趣味でやってるだけなので今まではすぐ挫折して続きませんでした 使っていいいるソフトが古いのはそういう理由もありますちょっと手を出してはすぐやめるというのをつい3年前くらいまで繰り返していました今はアニメ考察動画のためという明確な目的ができたので何を作るかで迷わなくて済むようになって初めて趣味の CG が継続できている状況です さて話を戻しまして次は自由局面を角膜と白目の部分とに切り分けます角膜と交際の直径は1 1ミリくらいらしいのでとりあえず大きさの目印として直径1 1ミリの円を作りますツールボックスの「作成一般円」をクリックコントロールを押しっぱなしで真ん中の座標を指定 正面図の中心からドラッグして適当な大きさの円を作ります統合パレットの形状情報からバウンディングボックスサイズ縦横比を固定にチェックを入れて数値入力で1 1ミリを入力してエンターキーブラウザー上で円がフォルダの内部にできてしまっていたらとりあえず上の階層までドラッグして出しておきます その円をブラウザーで選択してツールボックスの作成立体化の中の総引体のアイコンをクリックシフトを押しっぱなしにして側面図の中心から眼球の正面の方へ突き抜けるようにドラッグしますこの円の総引体を球の切り分け位置の目印にします ブラウザーで自由局面の線が縦か横かのどちらかしか表示されませんのでこれを必要な方向の表示に切り替えます今回は Z 軸奥行き方向に伸びる線を加工したいので切り替えて表示させますそして自由局面フォルダ内の上から2番目の開いた線形状を選択ある程度表示を拡大します マウスホイールで拡大縮小、スペースを押しながらドラッグで図面の位置を調節します円の総引体と開いた線形状の交差する部分にクローズアップこの状態で M を押して形状編集モードに入ります半角入力を忘れずに僕はよく忘れます 形状編集モードに入ると選択している線形状が青い表示に変わりますこの線形状に新しい頂点を追加します Z と X キーを同時に押しっぱなしの状態でさっきの円の相印帯と開いた線形状が交差するところをちょうど横切るようにドラッグします これで選択していた開いた線形状に新しい頂点が追加されましたひとまずエンターキーを押して形状編集モードを終了します自由局面の場合横線に頂点を追加すると自動的にその頂点を共有する新しい縦線が追加されますブラウザで表示を切り替えて縦線の表示にすると確認できます 自由局面フォルダ内の上から2番目の閉じた線形状が新しく追加されたやつですねちょっと形がいびつになっていますので修正します新しく追加された閉じた線形状が選択されている状態で M を押して形状編集モードコントロール A を押して全ての頂点が選択されていることを確認します 図面上の適当なところで右クリック。リッ出てきたメニューの中から「アンスムーズ」をクリック続けてもう一回図面上で右クリック出てきたメニューから今度は「スムーズ」をクリック Enter ーキーを押して形状編集モードを終了しますこれで綺麗な円になりました各頂点のハンドルでカーブの具合が決まるんですが作業の途中で歪むことがあります 今のはアンスムーズで一度ハンドルを削除してスムーズでハンドルを作り直したという作業でしたここまで来たら目印にしていた円の送引体はもう必要ないのでブラウザーで円の送引体を選択してデリートキーで消します一回レンダリングしてみますちょっとグニャグニャしてますね こういうちょっとした歪みとかクつきの問題は軽減はできますが常につきまといます今回は気にならない程度のことだと思うのでこのままいきますここから部品ごとに少し整理しますブラウザーで自由局面を選択右クリックでメニューを出してコピーをクリックもう一度右クリックでメニューを出して今度は貼り付けをクリック これで同じ自由局面が2つ重なっている状態となりました上の自由局面を選択した状態で右クリックメニューの中からコントロールを押しながらパートをクリックこれで指定の自由局面を内包した新しいパートが作られました下の自由局面も同じようにやっておきます 上のパートの名前をダブルクリックして角膜という名前に変更します下のパートは白目という名前に変更僕の視力だと漢字表記は四角っぽい形の何かの塊というふうに見えてしまうので僕が読みやすいようにひらがな表記にしておきます続いてそれぞれの部品の不要な部分を削除します まずは角膜フォルダの自由局面で不要な線形状を消します。表示されている線の方向の確認。切り替えたりしてみて、側面図で縦方向に伸びる線が表示されている状態にします。角膜のパーツで必要なのは一番上と2番目の線形状だけなので、3番目と4番目の線形状を消します。 3番目をクリックしてコントロールを押しながら4番目を追加選択デリートキーで消します角膜のパートを選択すると不要な線形状を削除した後の状態を図面上で確認できます角膜部分だけの形になりました次に同じやり方で白目の方もいらない線形状を消します 表示されている線の方向を縦の方向に切り替えます白目の方ではいらないのは一番上の線形状だけなので一番上の線形状を選択してデリート白目のフォルダを選択して形を図面で確認しますこれで角膜部分と白目部分が切り分けられた状態になりました角膜を選択してレンダリング 白目を選択してレンダリング。それぞれこんな状態です。次に交際の部分を作ります。我々日本人が黒目と呼んでいる部分ですね。これは角膜か白目のどちらかの線形状をコピーしてきて作ります。とりあえず今回は角膜の方からもらってきます。角膜パートの自由局面の 縦方向の閉じた線形状が2つあるうちの下のやつを選択。右クリックのメニューからコピーを選択。そのままもう1回右クリックでメニューを出して貼り付けを選びます。貼り付けで複製された閉じた線形状を眼球フォルダの直下までドラッグして出します。その閉じた線形状を選択している状態で、 ツールボックスのパートというタブの中の自由局面をコントロールを押しながらクリックこれでさっきの線形状を内包した自由局面のフォルダができました一旦角膜と白目は非表示にしておきますこの時点では横向きの線は4本あるんですが縦向きの線が1本しかありません縦向きの線が1本だけでは面が作れないので 透視図で見ると線しか描画されませんこの状態でこの自由局面だけをレンダリングすると何も描画されません基本的に面に光が当たって初めてレンダリングされますこれはポリゴンなんかでも同じですね線形状とか稜線というのは図面上にしか存在していなくて面ができて初めて形として存在する状態になります では、新しく作った自由局面も存在させましょうまず自由局面を選択している状態で右クリックでメニューを出してコントロールを押しながらパートをクリックパートの名前の部分をダブルクリックして交際という名前に変更します自由局面の側面図で見て縦方向の1本しかない閉じた線形状を選択 右ククリックでメニューーを出してコピーもう一度メニューを出して貼り付けこの段階はすごく中途半端な形になります自由局面の性質上ちょくちょくこういう状態になるんですがないはずの面が描画されるという状態です縦方向の線が2本重なっている状態なので本来はまだ面が作れていません 横方向の線に切り替えて M を押して形状編集モードコントロール A ですべて選択にしてみるとハンドルの状態が表示されますこのハンドルが別の縦線の位置を通り過ぎて突き抜けてしまっているので線形状の位置を超えて面が延長されてしまうという現象ですひとまずこの奥行き方向のハンドルは削除します 自由局面の表示切り替えで横方向の線形状を表示している状態で、自由局面のフォルダごと選択 m を押して形状編集モードに入ります。コントロール a で全ての頂点を選択、図面上で右クリックしてメニューを出してアンスムーズを実行面がはみ出さなくなった状態です。 エンターキーを押して形状編集モードを出ますまた自由局面の表示切り替えで縦線を表示1本目の閉じた線形状を選択統合パレットの形状情報バウンディングボックスサイズで縦横比を固定にチェックを入れて大きさを 4mm に変更しますこの 4mm というのが同行の大きさですね ここで一旦図面で形の確認です角膜と白目を表示させてブラウザーで交際パートを選択して側面図を見てみます真横から見た状態では交際が全く見えないという状況ですこれだとカメラアングルによっては交際の色が全く見えなくて困るので交際の形に少し奥行きをつけて 真横からでもあるる程度見える形にします交際パート内の自由局面を表示切り替え4本の短い開いた線形状が表示されている状態ですねどれでもいいんですが1本選択している状態で M を押して形状編集モード正面図で見て選択している線形状の大体真ん中辺に新しい頂点を追加します Z と X を押しっぱなしで線形状の真ん中辺を交差するようにドラッグこれで新しい頂点と別方向の新しい線形状が追加されました Enter キーを押して形状編集モードを出ます表示切り替えで新しく追加された線形状を選択 真ん中にに追加されれた線形状ですす。ね。これを少し前に出っ張らせます角膜を一旦非表示移動の一つのやり方としてはツールボックスの作成移動の直線移動を選択側面図で Z 軸の前方向へシフトを押しっぱなしで少しドラッグします ドラッグを終えた直後の時点で左下のツールボックスを見ると数値入力のボックスが出ていますまだ Enter キーを押していないこの段階ならここに数値を入力して動かす距離を調節できます数値を入力して Enter キーを押してさらにもう一回 Enter キーを押すと移動の動作が確定します今回は 0.6 ミリくらいでしょうか もう一つのやり方としてはマニピュレーターを使う方法もありますマニピュレーターの矢印の先の部分をドラッグしてやはりツールボックスで数値入力というやり方ショートカットキーをいろいろ使っていると間違って何かのキーを押してしまって。 マニピュレータータのの種類がが切りり替わってしままううというのが僕はちょくちょょくくありますとりあえず統合という種類のマニピュレーターにしておけば直線移動と回転拡大縮小もできるので結構便利ですさて交際にとりあえずある程度の奥行きがつきましたちょっと心配なことがあるのでレンダリングして確認します 交際が角膜より外に突き抜けている部分があるかもしれないという点の確認です今のところ全部の部品が白いのではみ出しているかどうかが分かりにくいとりあえず確認のため交際の部品を黒に変えますブラウザーで交際パートを選択統合パレットの材質をクリック今はとりあえず黒にしたいだけなので 拡散反射の右端にある色選択のボックスをクリックして黒を選んで OK で決定角膜を表示透視図ですでにはみ出しているように見えますが一応レンダリングして確認してみます眼球全体を選択して透視図の上のバーをクリックしてレンダリング やはり透視図と同じように黒に設定した交際が角膜パートを突き抜けている部分があります突き抜けないように交際パートの形を直しますまた線形状のコピーと貼り付けですね交際の外縁になっている線形状を複製 3番目の方を選択して統合パレットのバウンディングボックスサイズ縦横比を固定にチェックを入れて 10mm に変更します外縁の内側に少しだけ平らな部分ができましたこの状態でもう一回眼球パートごと選択して透視図を選んでレンダリング突き抜け問題はなくなりました 角膜はままた非表示にしておきます次に瞳孔の部分をどうするかというお話です瞳孔という名の通り実際は穴が開いていてそこから光を内部へ取り込むわけですが CG の場合は穴が開いているとあまり都合がよろしくない今回の眼球の場合細かい部品までは作らないので 眼球の内部は白目パートの内側の面があるだけですですのである程度光が入ると瞳孔が白っぽく見えるという状態になってしまいます対策として本来は穴のはずの瞳孔の部分を真っ黒の形状で塞いでしまうことにします交際パートの自由局面から一番内側の縁になっている線形状をコピーして貼り付け 交際フォルダの直下へ引きずり出してパートに格納しますパートの名前を同行に変更この状態は自由局面フォルダと違って1本の線形状を整理するためのフォルダに入れているだけの状態ですこの場合は閉じた線形状という状態で最初の頂点と最後の頂点がつながったループ構造になっています 統合パレットの形状情報線形状属性というところの閉じた線形状のボックスにチェックが入っている状態です試しにチェックを外してみますそうすると開いた線形状となりますこの状態だと最初の頂点と最後の頂点はつながっていないので面が貼れなくなってレンダリングされない図面上の線という状態になっています 今回は閉じた線形状のボックスにチェックを入れて面が張られた状態に戻しておきます今の状態だとさっき角膜から突き抜ける問題のチェックで交際パートを黒にしてその中に同行パートも入っているので交際も同行も真っ黒で判別できません一旦交際パートの材質の設定を削除します ブラウザーで交際パートを選択して統合パレットの材質をクリック削除というのをクリックして材質設定を消します次に同行パートを選択統合パレットの材質をクリック作成をクリックしますこの同行パートの場合必ず真っ黒にレンダリングされるようにするのが目的ですとにかく真っ黒 光を一切反射しないという設定にしたいので色の指定ではなく各パラメーターの値を下げます基本設定というグループのパラメーターを屈折以外を全部ゼロにしますレンダリングで確認します角膜をレンダリングの対象から外しておくために 青丸をククリリックしてレンダリンダグされない設定にしておきます眼球パートごと選択して透視図を選んでレンダリングこれで瞳孔部分が必ず真っ黒という状態になりましたさてこれからポリゴンでも同じような形状を作ろうと思いますが自由局面とポリゴンの主な違いを少し考えてみます 自由局面の場合は少ない頂点の数で局面を作ることができる局面のカーブの具合も頂点のハンドル操作やアンススムーズスムーズなどを使って割と簡単に調整できますその反面パーツ自体が変形するような場合には向きませんジョイントを作って自由局面を変形させることはできますが頂点のハンドルは調節されずにそのままです でですので変形させるとハンドルが次の線の向こうまで突き抜けたりシワが寄ったりと自然な変形ができません変形しない一つの部品としては自由局面の方が扱いやすいですそして頂点を通る曲線で面を作るという性質上図面通りのサイズでレンダリングされますポリゴンの場合はだいたい今言った特徴の逆ですね 頂点のののののハンドルがががないいで局面のカーブの具合合崩れてししまった場合の修正が難 し, いしかしハンドルがないおかげでパーツの変形でもシワができにくいそれからポリゴンの場合は頂点を通らずに丸めの効果がかかるので図面上のサイズよりも小さくなります。 扱いやすさを目指すなら面の数は極力少なくしたいわけですがそれだと図面上とのサイズの差がどんどん大きくなってしまうので最終的にはそれなりに面の数が多い状態にせざるを得ない僕の感覚では今回の眼球というテーマなら自由局面のままの方が直したりディテールを追加したりが楽でいいかなと思います それでは眼球を作るのポリゴン編です。24ミリの球体を作成。光彩の大きさの目印として11ミリの総印体を作成。 これは自由局面の場合と同じですね。 やはりこれも向きが良くないので、Z 軸の前方向に90度回転させておきます。同じ球体を複製してもう一つ作っておきます。形状の名前をそれぞれ白目と角膜というふうに変更。 それぞれぞの球形状をポリゴンに変換しますブラウザーで白目を選択してツールパラメータから「ポリゴンメッシュに変換」をクリック。局面の分割はカスタム。分割数交差方向が16分割数選択方向が13として OK をクリックすると変換が実行されます。 同じように角膜を選択してポリゴンメッシュに変換しますこっちの方は Z 軸方向の分割をもう少し細かくしたいので局面の分割はカスタム分割数交差方向は16まではさっきと同じで分割数選択方向は26として OK をクリック奥行き方向の細かさが倍になった分割ですね それぞれぞのの形状の不要な部分を削除しますブラウザーで白目を選択 M を押して形状編集モードに入っている状態で左上の方にあるポリゴンの選択モード切り替えの中から頂点選択モードをクリック白目の不要な頂点をドラッグして選びますデリートで削除 編集モード頂点選択モードの状態のままで角膜の方も同じように不要な頂点を削除します選択するときはドラッグで複数の頂点を選択して追加で複数ドラッグで選びたい場合はシフトを押しながら追加部分をドラッグ一部の頂点を選択解除したい場合は Alt を押しながらドラッグ 不要部分を削除したら Enter ーキーを押して形状編集モードを出ます角膜を複製して交際と名前を付けておきます交際の形を作っていくのでひとまず白目と角膜と円の相因体は非表示にしておきます 円の総庵体はレンダリングも拒否にしておきましょうさっき自由局面の時の交際が角膜を突き抜ける問題への対策をポリゴンでも似たような感じでやっておきます両線の押し出しという機能を使います交際の形状を選択して M を押して形状編集モード頂点選択モードの状態で 光彩の外になっている頂点を選択しますこの状態で今度は両線選択モードに切り替えますツールボックスの「編集・メッシュ両線を押し出す」をクリックシフトを押しながら選択されている両線を Z 軸の後方へドラッグします位置は適当で大丈夫です もう一度、頂点選択モードに切り替えます。押し出した新しい両線以外の部分を選択マニピュレーターの四角い部分をドラッグして適当に動かして縮小しますツールパラメーターで数値入力、X、と y が 0.9z は 1.0 ですね確定をクリック。 縦と横が 90% の大きさになって奥行きは変更せずという状態になりましたさっき押し出した新しい両線の位置を一本内側の線と同じ Z 座標に整列します奥に入っている新しい部分とその一本内側の部分をドラッグで選択 図面上で右クリックしてメニューを出して整列のメニューの中から前に整列をクリックこれで平らな縁の部分ができました次に銅鉱に当たる部分を縁の部分と同じ Z 座標に整列します今回は銅鉱部分の大きさは大体でいきます 形状編集モード頂点選択モードで動向の部分を選択シフトを押しながら追加で外縁の頂点も選択します図面上で右クリック 整列後ろに整列をクリックこれで瞳孔の部分が縁の部分と同じ Z 座標に整列されました出来上がった形状から瞳孔の部分を切り離します形状編集モードの今回は面選択モードをクリック 動向部分を選択して図面上で右クリック形状複製をクリックしますこうすると選択されていた面だけが別の形状として複製されます複製元の形状にはまだこの動向の部分が残っていますので削除しますブラウザーで複製元の形状を選択するとさっき選択した状態のままになっているので デリートを押せば複製と同じ面を削除できますこれで動向部分と交際の部分の形ができました形状編集モードを出ます白目を表示させて一応形を確認しておきましょうブラウザで白目を選択コントロールを押しながら交際を追加で選択します この状態で投資図のバーをクリックしてレンダリングポリゴンの場合は頂点のハンドルがないのでカクカクしているのが基本形です白面を選択してからシフトを押しながら一番下のポリゴン形状まで選択します統合パレットの情報タブを選んでポリゴンメッシュ属性のサブディビジョンサーフェスという枠内にある 角の丸めという項目から角丸クラーク法を選択これで丸めがかかるようになりました適当に形状を選んでレンダリング滑らかなレンダリング結果になりましたポリゴンで滑らかな局面でなおかつできるだけ図面との誤差を少なくしたいという場合はもっと面の数を多くする必要がありますが 今回はは特に問題はないと思うののででこの状態行きます。親フォルダ眼球に内包しておきます自由局面の場合は小なり記号2つをつけましたが今回は必要性を感じないのでレンダリングの分割の細かさの指定はつけないことにしますさて一応形はできましたので材質設定に移りたいところです とりあえず自由局面で作った方で進めます材質をしっかり作りたいところですがその前に光源とカメラとレンダリング設定この辺りと材質設定の組み合わせによってかなりレンダリング結果が変わる場合が多いのでその辺りの条件を決められそうなところから固定していきます ひとまず材質は最低限の設定だけやっておきます眼球パートを選択して統合パレットの材質を選択作成をクリックしますまず拡散反射これはその形状の色ですねとりあえず今は白でそれからちょっと飛ばして反射の項目 これは鏡とかテカテカした表面に周囲にあるものが映り込むという機能ですねそして少し上に戻って光沢というのがあります2種類の色と大きさの違う光沢を設定できますこれは反射をシミュレートするようなものだと思います僕はあまり使ったことがないです今作っている眼球の状況は周りに何もなくて 無の世界に眼球だけが浮いていてる状態ですつまり眼球の表面に映り込むようなものが周りに何もありませんそれでもこういうふうにテカテカしている感じに見えるのはデフォルトで光沢 0.5 と設定されているからですつまり光沢というパラメーターの場合は映り込むものが周りに何もなくても テテカテカ風の描画になります今回は反射でテカテカをやりたいので光沢のパラメーターは全部0にしておきます反射のパラメーターは 0.1 としておきますそして透明という項目透明は数値を上げると透け透けになるという機能ですこれもやはり今はまだ透けて見えるようなものが周りに何もないので 今の段階でこの透明の数値を上げてもピンとこない結果になりますとりあえずデフォルトのまま0にしておきます屈折は透明を使う場合の屈折の値今はデフォルトの 1.0 のままにしておきますそれから環境光。これは陰影に全体的に任意の色をつけたい場合に使うらしいです僕は今のところ使う機会がないです この環境項という項目はデフォルトで 1.0 という値に設定されていて全体的に白っぽさを上乗せしてしまっているような状態になっているので0にしておきますさて材質設定で結構重要な数値のお話ですシェード1 3が発売になった当時公式でダウンロード販売していたチュートリアル動画がありました 三沢隆さんという方がインテリアのシーンを図面から CG で作ってレンダリングまでという動画だったんですがそれがめちゃくちゃわかりやすくてすごく良かったんですまあ特に販売終了しているので今行ってもしょうがないんですがその動画の解説を僕程度の頭で噛み砕いた感じでいきますと。 材質の主要なパラメーターの値の合計がだいたい 0.8 くらいになるようにというのを基準にするといいですよという話ですね我々色や形が見えるというのはどこかから放たれた光がその物体で反射してその反射した光が目に入って物が見える例えば今の値は 拡散反射が 1.0 で反射が 0.1 で合計 1.1 ですこのままだと受けた光を 110% 反射するということになるので作った形状自体が発光しているというような状態になってしまっているんですねこれをもう少し合計値を抑えて現実的な数値に収めます 反射の 0.1 をそのまま使いたいので今回は拡散反射を 0.8 計, 計算に含める項目としては拡散反射と反射と透明とそれから下の硬化設定にあるメタリックこれらの項目の合計が 0.8 くらいというのを基準にしたらいいかなというふうに思います。 光沢を使う場合はその分反射の値を落とすという感じでそれも含めて 0.8 くらいですかね材質とか光源の設定は基準がわからなくなってしまうと明るさも色合いも何をどう調節すれば普通の状態になるのかというのがわからなくなって混乱しますですので材質の方で基準が1つ決まっていれば 光源の調節でも混乱せずに済みます材質は後でもう少し丁寧にやりますが今はこの状態で他の条件を固めていきたいと思いますまずはレンンダリングの設定ですデフォルトではお手軽に早くレンダリングできるという設定になっているのでこれをもう少し時間をかけて丁寧品質という方向に変えていきます イメージウィンドウの三角をクリックして各種タブを表示タブが並んでいるところのすぐ上にある「手法」というところからパストレーシングを選びますカメラのぼかしの設定とかアニメーションの時のモーションブラーとかぼかしの類はパストレーシングの方が得意らしいです 静止画をレンダリングする分にはとりあえずパストレーシングにしておけばいいという感覚ですあとは基本設定のタブでちっちゃいボックス4つ全てにチェックが入っていることを一応確認それからその他というタブでチェックボックスの上から2つだけチェックが入っている状態 スレッド数というところは基本的には自動にしておけば CPU がちゃんと頑張ってくれる設定になると思いますそれからイメージウィンドウ本体の上部にある「選択形状のみ」と「アクティブビュー」の2つにチェックが入っている状態です試しにレンダリング材質の設定を変えたので今の状態だと結構暗いですね というわけで続いては光源の設定のお話ですデフォルトでは無限遠光源という太陽みたいなものが設定されていますこれを全部ゼロに設定してみます光なしでは真っ暗闇ですのでレンダリング結果も真っ黒です一旦 IBL をやってみます イイメーージベースドライティングのレンダリンググ。のレダリ背景として読み込んだ画像を光源としても利用するという方法です統合パレットの背景というタブを選択デフォルトでは背景が何も設定されていないので真っ黒の状態ですねシェードエクスプローラーというのを表示して上の方のメニューの中からカタログを選択 左に表示されているプリセットの中の背景をクリックして一覧を表示させます屋上のやつをダブルクリックこれで背景に屋上の画像が読み込まれました続いてレンダリングの設定もちょっと変える必要があります「帯域証明」というタブで「パストレーシング」を選択 ブラウザーの今の状態は角膜だけは非表示でレンダリングからも除外という設定ですねこの状態で全部を選択して透視図を選んでレンダリングしてみます黒いです背景の描画は十分明るいですが光源としての明るさが足りていないので形状がしっかり照らされていないわけです 統合パレットの背景タブの中の光源としての明るさという値を 3.0 に変更してもう一回レンダリング IBL だとこんな感じですね材質で設定した反射もしっかり効いています今回は IBL レンダリングは試しにやっただけなのでレンダリングの設定から待機照明を「なし」に戻しておきます 統合パレットの背景の設定も削除しておきますまた真っ暗に戻りましたとりあえず光源としてスポットライトを作りますツールボックスの「作成」「光源」からスポットライトを選択 図面上で適当にドラッグしてスポットライトを作成します僕はなんとなくいつも右斜め上から照らすというやり方になることが多いですこの構図から見ても右利きは左向きを書きたがるという典型なのかもしれませんドラッグしたスポットライトの角度と明るさを大まかに調整します ブラウザーでスポットライトが選択されている状態で M を押して形状編集モードへスポットライト先端のちっちゃい点をクリックすると光を当てる先を移動できるマニピュレーターが表示されますマニピュレーターの三角や矢印の部分をドラッグしてライトの先端を眼球の中心まで移動して Enter キーを押して確定とりあえずこの状態でレンダリングしてみます スポットライトが眼球フォルダの外に作られましたのでルートパートごと選択して透視図を選んでレンダリング光源が1つだけなので最低限という感じですねそして背景を削除したことでまた周りに反射されるものがなくなったので反射のテカテカ感がなくなっていますこのままでは非常に味気ないので光源をもう少しちゃんとしたものを作ります それと反射される景色も必要です。先ほどの IBL レンダリング、メリハリとか立体感とか臨場感みたいなものはあまりない。しかし写真のような質感に近くなるのはやはり魅力はあるので、静止画であれば IBL レンダリングは有用です。ですが後々アニメーションも視野に入れたいと考えると、IBL レンダリングを使わずに済ませたいです。 IBL レンダリング特有のモヤモヤが出る問題もありますがもっとまずいのはカメラの位置を動かせないといとう問題です IBL レンダリングは統合パレットの背景タブで設定した画像を光源として利用するわけですが背景に設定した画像というのはカメラを中心に展開されるんですね。 図面の座標で背景の中心を指定するというのができないカメラを中心に展開するということはカメラの位置を移動させると背景もカメラと一緒に移動してしまいますそうすると作った形状の大きさとか距離感が背景と全然合わなくなったりしますそれに加えて背景の一番明るい部分が形状に当たるように調節しても カメラと一緒に背景が移動すると光の当たる角度もその都度変わってしまうですので IBL レンダリングの場合はカメラの首振りで向きを変えるだけなら平気ですが背景を固定してカメラの位置だけを変えるというのができません IBL レンダリングを使ってなおかつカメラも移動するという場合は 地面とか建物とかは形状として自分で作ることになります背景画像兼光源として使えるとしたら空だけという状況ですねそうなるとアニメーションで IBL レンダリングを使う利点がほとんどない今回は静止画を作るだけなんですができれば IBL に頼らない方向で上達したい というわけで IBL のような IBL ではない光源を作りますまずは休憩場を真ん中に作成今回はカメラの視点よりも外側を覆う地球っぽいものを作るのでデカめにしておきます具体的な大きさを決めるにはカメラの設置場所が決まっていないとまずいのでカメラアングルを先に決めてしまいます 今作った大きめの休憩場は一旦非表示、レンダリングも拒否にしておきますデフォルトではメタカメラという作業用の架空のカメラみたいなものを使っている状態です今回は改めてカメラのオブジェクトを作ります透視図の上のバーにある「メタカメラ」と書かれている部分をクリック「カメラ形状として記録」というのをクリック これでカメラがオブジェクトとして作成されましたブラウザーでカメラの名前をダブルクリックして「カメラ本番用」という名前にしておきます透視図は形状を作りながら頻繁に角度やズームを変えたりするので本番用のカメラは別口で作っておいた方が作業がやりやすいですね 今の状態だとまだ投視図に表示されているのはメタカメラから見た構図のままになっているのでもう一度投視図の上のバーのメタカメラという部分をクリックしてカメラ本番用を選択マニピュレーターやツールボックスの移動などを駆使して本番のカメラのアングルを模索しますしかしその前にカメラの位置を決めるにはカメラの設定も関係してきます ブラウザーでカメラ本番用を選択して統合パレットの「カメラ」というタブを選択この「カメラ」タブも最初はメタカメラの状態が表示されているのでカメラを選ぶところでカメラ本番用をクリックカメラもいろんな設定項目がありますが今の段階で決めておきたいのは焦点距離です値を小さくするほど広範囲を絵の中に収めることができる 値をを大きくくするるるとより遠のの前方を取るのに向いていて数値を小さくすると丸っこい歪みが強くなるのでわざとこの値を小さくするとか大きくするとかいろいろ変えてみると面白いです。基準はよく知りませんがとりあえず80としておきます数値をいじった分構図も崩れましたのでまたカメラを移動してそれらしくしておきます。 焦点距離とと構図はもうこれで決ままりとしておきます僕がよくやらかしてしまうのがメタカメラに切り替えるのを忘れていて本番用のカメラの構図を通し図で動かしてしまうというボンミスですカメラの設定もファイルとして保存できますが今回はアニメーション設定でカメラ本番用の角度や設定を記録しておきます 表示メニューからモーションウィンドウを選択これはアニメーションの動きを入力するウィンドウですねこれでカメラ本番用の今の状態を記録しておきますシーケンスのボックスにチェックを入れますそれからオートキーのボックスにも一時的にチェックを入れた状態にしておきます念のため先頭に戻るボタンを1回クリックしておきます ブラウザーでカメラ本番用が選択されている状態で統合パレットのカメラタブを選択メタカメラではなくカメラ本番用の状態が表示されていることを確認この状態でカメラ設定を何かいじれば設定や角度が記録されますさっき80という値に変更したところをもう一回同じように80と入力して Enter ーキーを押して確定 これでアニメーションの先頭に今のカメラの角度や設定が記録されました。ここで忘れてはいけないのがオートキーのボックスのチェックを外すこと。このオートキーはジョイントやカメラの設定を何か変えた場合に自動的にアニメーションの指示として上書きで記録しますよという機能です。オートキーのチェックを外すのを忘れていて 試しに設定を変えたつもりが元の設定が上書きされて基準がわからなくなるというミスを僕はよくやります記録を終えたらオートキーのチェックを外すのを忘れずに確認のためこの状態で一度レンダリングします透視図でカメラ本番用の構図が描画されている状態でドラッグして角度を変えてみます この状態でもさっき記録した角度に従ってレンダリングされるので投資図とレンダリングのアングルが違うという状態になっていますモーションウィンドウの先頭に戻るボタンをクリックこれでさっき記録した状態がもう一度読み込まれて投資図もその構図に更新されます ただしカメラの座標の位置は記録できないので図面上でカメラの位置を動かしてしまった場合は編集メニューの取り消しで戻します。 カメラ本番用の視点の位置をわかりやすくしたいので視点の位置に球を作って配置しますカメラ目印という名前にしてレンダリングから除外する設定にしておきます カメラ本番用は間違えて移動してしまわないように非表示に設定しておきますカメラの位置と大まかな設定が決まりましたのでさっき作りかけの地球的なものの続きをやりますさっきまではカメラの位置が不明だったので地球の大きさを決められませんでした地球がカメラの視点よりも内側に来たら困るので カメラよりも外側を地球が覆うように大きさを調整します。休憩場の表示とレンダリングをオンにします。とりあえず通し図をメタカメラの構図に切り替えておきましょう。ブラウザーででかい休憩場を選択して、ツールボックスの作成・移動を選んで、 均等拡大縮小をクリック休憩場の場合は自動的に中心がもう指定されているので適当にドラッグしてサイズを調節しますさっきのカメラ目印の休憩場よりも少し外側を覆うような大きさにします カメラ目印は多分もういらないんですが一応残した上で非表示にしておきますスポットライトでこの休憩場を透過して眼球を照らすように配置しますスポットライトも発生源の位置を分かりやすくしたいので目印の休憩場を配置しておきます フォルダでスポットライトと目印の球体をまとめておきます目印の球体をレンダリング拒否に設定フォルダごと選択して図面上で移動してでかい球体の少し外側になるように調整 スポットライトを選択して M を押して形状編集モード先端のちっちゃい点をクリックしてテラス先を眼球の中心へと移動します Enter ーキーを押して形状編集モードを終了でかい球体の材質を設定します ブラウザーででかい球を選択して統合パレットの材質タブから作成をクリック透明特設を 1.0 に設定してそれ以外の基本設定を全部ゼロにします一旦この状態で透視図をカメラ本番用に切り替えてレンダリングします ちゃんと外からスポットライトの光がでかい球を透過して眼球まで届いています再びでかい球の材質の設定の続きです下の方までスクロールして四角い窓の中で右クリック出てきたメニューの中から「イメージ」を選ぶとさっき IBL レンダリングの時に読み込んだ屋上の画像がありますのでそれをクリックします この画像をどういう用途で使うかを選ぶボックスで透明度を選択「投影」のところで「Q」を選びますレンダリングしてみるとスポットライトが青空の色を透過して眼球が青く照らされている状態です ちょっとでかい球のの画像の向きを調整し ま, すまた材質の設定に戻って「位置サイズ」というタブの「編集」というボックスにチェックを入れますこれで図面上に画像の位置や向きが表示されて動かせる状態になります 白っぽい明るそうな部分が眼球の前面に当たるように上面図で回転させます回転させたら Enter キーを押すかさっきの「編集」のボックスからチェックを外します確認でレンダリング 白っぽい光が当たるようになりましたねでかい球の画像の角度はこれでよしとしますここから光源の数をもう少し増やしたいと思いますスポットライトと目印の球体が入っているフォルダを選択した状態でツールボックスの「作成」「複製」の中の「回転複製」をクリック 図面上でコントロールを押しながら2面で中心をクリックしてこれからやる回転複製の中心の座標を指定します正面図でシフトを押しながらドラッグ45度回転させた複製ができました次に移動または複製の繰り返しの中から3をクリックこれで直前に行った回転複製があと3回繰り返されます スポットライトと目印の球体が入ったフォルダが5つできましたひとまずこの状態でレンダリング明るくなりすぎていますのでスポットライトの明るさを調節しますツールボックスのパート・ジョイントの中から光源をクリック光源を調節できるフォルダができましたので 5つのスポットライトを光源フォルダに入れます。目印はもう使わないとは思いますが、多少整理して非表示にしておきます。モーションウィンドウを表示させます。 シーケンスとオートキーにチェックを入れて先頭に戻るボタンを念のためクリックブラウザで光源フォルダを選択統合パレットの情報タブを選択します今の明るさ調節が 1.0 となっているので少し値を下げます ちょうど良さそうな数値になったら忘れずにオートキーのチェックを外します明るさはこれくらいでいいと思うんですが反射が弱いもう少し反射がしっかり反映されるように対策を打ちます今の状況は背景の役割をするでかい球を透明にしてそこに背景画像の色を反映して形状に届けています しかしでかい球の外にあるのは今のところスポットライトだけですこの状態だと反射の時の話と同じで透過されるものがでかい球の周りに何もないのでスポットライトで照らされている部分以外は全部真っ黒ですでかい球の外にもう一つレフ板の役割をする白い球体を配置します スポットライトの発生源よりも外側を覆う大きさにします。 材質は拡散反射と屈折が 1.0 でそれ以外は0。とりあえず真っ白の球という状態になります。これで透過されるものができましたのでレンダリングしてみます。 うっすらと背景も見えるようになっていますが非常に暗いですスポットライトの場合は指定した方向と角度だけを照らして反対側は一切光を放ちませんスポットライトを全部選択した状態で統合パレットの情報タブから光源の種類を点光源に変更して全方位に光を放つようにします つまりこれで白い球も内側から照らされるようにします試しにレンダリング白い球が照らされるようになってその分反射される画像がはっきり反映されるようになりましたしかし光源を配置していない部分の画像がまだ暗すぎます でかい球の材質を調整します拡散反射を0にしていましたが 1.0 に変更拡散反射にも透明度と同じ画像を割り当てます下の方の画像のボックスの横の方にある複製のボタンをクリックこれでもう一つ透明度に画像を適用する設定が複製されました 画像の用途を拡散反射に変更します拡散反射に画像を適用するその適用率の数値を上げます 4.0 に変更してレンダリング さらにでかい球の拡散反射を 1.5 に増加して透明度を 0.8 に変更したのがこの状態ですまあ光源とか反射される素材はこれで良しとしましょう多分プロの方々の仕事としての CG で特にアニメーションとなると 反射をガンガン使ったレンダリングは非常に重くなるので、できるだけ反射を使わない光沢で代用するというような工夫や努力が必要になるんだろうと思います。つまり趣味でやっている僕の場合はそれとは違う方向を目指した方がいいということですね。特に今回みたいに静止画を作るだけならば遠慮せずに思いっきり反射を使いたいところです。 やっっぱり綺麗になって嬉しいんですよね反射をたくさん使うとようやくこれで大体の条件が固まってきましたので眼球のの材質設定の続きです引き続き眼球フォルダを選択して材質タブを表示させますまず拡散反射ですが真っ白は薄くせえので少しだけ色をつけます色選択のボックスをクリック 限りなく白に近いオレンジにしておきます。そして反射にもうっすら色をつけます。僕の癖なんですが、拡散反射と反射の色はできるだけ反対の性格の色にしたい。 青緑でサイドを低くして、うっすら程度の明るめの色にします。そしてここからは表面にムラをつける作業です。材質設定の下の方へスクロールして。 無しとなっている部分をクリックしてスポットを選択ランダムなムラをつけてくれるパターンですね投影の方法のところでボックスを選択1回この状態でレンダリング小さい眼球に対してスポットの模様がでかすぎてほとんど効果が確認できませんスポットのパターンをもっと小さくします 大きさを確認しやすくするためにソフトの項目をゼロにしておきます 1& サイズのちっちゃいマイナスボタンをクリックだいぶ大きいので4回くらいマイナスをクリックしてみますレンダリングまたマイナスを押してレンダリングで確認というのを繰り返します このくらいの細かさでとりあえず大きさの確認は OK 極端な効果になっているのでソフトの値を 1.0 適用率の値を 0.1 としておきます複製のボタンで今調節したスポットのパターンの設定をあと4回複製して合計5種類のスポットパターンでムラをつけます 5つのスポットのパターンがちょっとずつずれてランダムに見えるようにしたいのでサイズを数値入力で調整します1つ目は今のままのサイズで OK2、OK、つ目を選んでサイズを 0.6 に変更階層ごとに 0.1 ずつサイズの値を増やします 1つ目が一番細かいやつで5つ目が一番粗いパターンとなりました4つ目の用途をバンプに変更しますバンプというのはこれで言えばスポットパターンの黒っぽい部分がへこんでいるように見せかける機能です眼球の表面に液体の膜があってその膜が細かく波打っているという表情づけです ちょっと効きが強いので 0.01 というもはや気持ち程度の数値に落としますそして次に一番大きいサイズになっている5番目。 これは用途を反射に設定します。反射も均一だと嘘くせえので反射にもムラをつけます。スポットパターンの黒いところは反射の色も暗くなって見えにくくなるので反射の強弱がある状態になります。そして1、2、3番目で色のムラをつけます。1番目を選択して色選択のボックスをクリック。 とりあえず真っ赤を選んで OK とします2番目を選択一旦さっきと同じ真っ赤を選んでから色合いを80という数値に変更して OK 色合いの数値が240までという仕様なので とりあえず3等分の数値で設定していきます3番目を選択真っ赤を選んでから色合いを160という数値に変更して OK 反射を 0.05 に変更 もう少し白さが欲しいので拡散反射をに増やします個人的な感覚ですが生き物以外の場合を合計 0.8 の基準で行くなら生き物関連は少しだけ大きな数値を基準にした方が自然かなと思います今回だと拡散反射と反射を合計して 0.9 という状態ですね この材質設定を白目だけにに適用されるように変更します。今は眼球フォルダに直接この設定を適用している状態ですがこれをマスターサーフェスとして登録しておきます料理のレシピを紙に書いてバインダーでまとめておくような感じですね眼球フォルダを選択して統合パレットの材質タブを表示 登録をクリックしてマスターサーフェス白目と名前を付けて OK とします作った材質設定がマスターサーフェスの一つとして保存されたので眼球フォルダの材質設定は削除します白目のフォルダを選択して材質タブから「使用」をクリック さっき登録したマスターサーフェス白目を選択しますいくつかのフォルダに同じ材質を設定したい場合にはマスターサーフェスに登録してそこから参照する形にしておくと便利ですね白目はさっきのマスターサーフェスが反映されています交際の部分はデフォルトの材質設定に戻りました 親フォルダの眼球の材質設定を削除したからですね瞳孔部分は引き続き前に設定した真っ黒設定が適用されているという状況です角膜はずっと非表示でレンダリング拒否の状態ですまだちょっと後回しですねそしてこれからマスターサーフェス白目を元にして違う材質を作っていきます その都度ゼロから材質設定をやり直すよりもやはり登録したものを土台にした方が楽ですそれでは交際の部分の材質を作りますでかい球とか白い球とか光源とか非表示に設定しておきます展開しているフォルダも畳んでおきます交際の部分は別のソフトで画像を作ってラップマッピングという手法で貼り付けます 自由局面の場合のラップはブラウザーで一番上の線形状をスタート地点として画像が貼り付けられますブラウザーの自由局面で短い線形状の方向に表示を切り替えてちょっと確認してみます一番上の線形状にオレンジの画像の一番上が合うように貼り付けられています今回は画像が裏返しの状態で貼り付けられてしまっているので 材質タブの下の方にあるイメージというタブの中の左右反転のボックスにチェックを入れます隣には上下反転のボックスとあと縦横が違ってしまった場合の90度回転するボックスもありますこういう感じで線とか頂点の位置と画像の位置を合わせて貼り付けるというのがラップマッピングという手法です ペイント .net というソフトを使って交際の画像を作りますこのソフトは無料版でしばらく使った後、マイクロソフトストアで800円か900円くらいで買ったやつですペイント .net の大体の使い方は動画の最後のチャプターに入れておきますキャンバスサイズを幅1100で高さ400にします 最初は最適な画像サイズを計算しようとしましたが結局適当です。交際はなんか細かいシワシワみたいな感じなので適当にシュワシュワを書いていきます。 両端もつながる模様にしたいので半分に切って左右を入れ替えて境目になっている部分を描き直しますとりあえず白黒で描いた状態を保存します。 まだ続きを書くのでまずは PDN 形式で保存しておきますそれから1枚の画像として PNG 形式で保存しますそれとこの交際の画像の場合内側と外側がもし逆になっていても判別が難しいので 向きを確認するための画像も作ってて保存しておきます PNG 形式の方はこれからシェードで読み込みますので分かりやすいところに保存しておきます。 さてて、シェードに戻りまし透視図の右上の白丸のところをクリックして「デクスチャープラスワイヤーフレーム」という表示の方法を選択しますこれで透視図である程度貼り付ける画像の向きや大きさを確認できるようになります交際の自由局面を選択して「材質設定」を開きます 少し前に作ったマスターサーフェス白目というのを土台にして交際の材質を作ります「使用」というボタンから「マスターサーフェス白目」を呼び出しますそしてすかさず「独立」をクリックしますこれは呼び出したマスターサーフェスのコピーを取って新しい別のレシピとして「コピー」の方を書き直しますよという操作です 僕はよくやるミスなんですが呼び出したマスターサーフェス白目の設定を独立させずにいじってしまうと同じマスターサーフェスを呼び出している白目パートの材質も当然変わってしまうんですね「独立」というボタンを押してレシピのコピーを取ってそのコピーの方を書き換えていきます必要ないかもしれませんがこれから作る材質設定も。 マスターサーフェス交際という名前で登録しておきます下の方へスクロールして数字が表示されているボックスをクリック白目の時にムラをつける設定を合計で5つのレイヤーでやってあるところへ新規作成をクリックして6つ目のレイヤーを作ります 四角の中で右クリック。リッ読み込みを選択さっき paint.net で PNG 形式で保存した向きを確認するための画像を読み込みます投影の方法がラップになっていることを確認下の方のイメージタブで左右反転と上下反転90度回転を使って向きを合わせます アウトという文字が外側に来ていて裏返しとかになっていなければ OK ですね向きが決まりましたのでこのレイヤーの設定はそのままで画像だけ差し替えますさっきの交際の白黒画像を読み込みますしわしわをもっと細かくしたいので反復のボックスから2を選択2つボックスがあって縦横それぞれの繰り返しの回数を決められます 今回は左のボックスだけ2にしてこれで輪っかのぐるりの方向だけ画像を2回繰り返しますよという設定ですねとりあえずレンダリングして確認します大丈夫そうです再び交際の自由局面の材質設定に戻って。 白黒画像の用途をバンプに変更レンダリング黒い部分がへこんで見える状態になりました一旦 Paint.net に戻って色をつけた画像を作ります 新しいレイヤーを作ってお好みの色で塗って透明度の調節などもやって PNG 形式で保存。 これからカラーの交際画像を貼り付けますが、向きとか画像の繰り返しの回数とかを白黒画像のレイヤーと同じ設定にしたいので、白黒画像のレイヤーを複製して7つ目のレイヤーを作ります。 新しくできた7つ目のレイヤーで四角の中で右クリックカラーの光彩画像に差し替えます。用途がバンプになっているので拡散反射に変更。 まあ、でででではははないんすす、すが、僕としてはこれはダメですですね。目としての存在感がいまいちなのでさっきの7つ目のレイヤーをさらにもう1回複製して8つ目のレイヤーの用途を反射にしますこの交際の材質設定は白目のマスターサーフェスが土台になっているので。 基本設定のの反射の項目がすすごく小さいい値になっています基本設定でほとんど反射なしという設定になっているのでこのままだとカラーの交際画像の用途を反射に設定したところでほとんど効果がないという状況です今回は反射を 0.4 に上げてその分拡散反射を 0.5 まで下げます 合計で 0.9 という、やはり少し高めの基準です。レンダリング。バンプの効果が弱すぎるかなと気になってきました。バンプの画像の適用率を思い切って 4.0 に変更。 ちょっとギトギトしすぎかもしれませんが今回はこれでいきましょうさてここまで自由局面の材質設定で進めてきましたがポリゴンの場合もやってみます自由局面の材質として作ったマスターサーフェス白目とマスターサーフェス交際を他のシーンでも読み込めるようにファイルとして保存しておきます ポリゴンバージョンのシーンを開きます白目にさっき保存した材質白目を読み込みます光彩にはさっき保存した材質光彩を読み込みますポリゴンバージョンの方は光源とかカメラとか設定していません面倒くさいのでとりあえず無限遠光源を追加します 統合パレットの光源タブ内で数字のところをクリックして新規作成弱めの下からの光を追加します。 ンダリング手法をパストレーシングに変更照明はなし反射される景色が欲しいのでシェードエクスプローラーから背景素材をダブルクリックして読み込んでおきます。対域照明がオフの状態なら背景を設定しても光源としての役割は無視されます。 しかし眼球に反射される景色としては有効です白目の方はこのままの材質でいきます「ムラをつける」の時に使用したボックスという投影方法は無難な角度から投影されるように自動的に投影角度を決めてくれるという手法です上下左右前後という6方向からの投影のどれが妥当かというので自動的に決まるので 曲面とか急にボックスの手法を使うと6方向の投影角度の切り替わりの部分で必ず境目ができてしまいますですので局面に目立つ模様をつける場合にはボックスの手法は向きません白目でやったような「うっすらムラ」をつけるとか「うっすらバンプの凹凸」をつけるという場合は境目が目立たないのでボックスでも OK かなと思います 次にポリゴンンバージョンの交際 の, の材質は UV という手法で画像を貼り付けます UV もラップマッピングというやり方の一種ですさっきやった自由局面のラップの場合は一番上の線形状をスタート地点にして画像を貼り付けるというルールでした ポリゴンのラップの場合は画像の位置と頂点の位置を調節するというやり方をします交際の形状を選択して左上の方にある UV 編集をクリックこの左の四角が材質用に用意した画像の四隅の位置となります画像の方を基準にして頂点の位置を調節するわけですね 交際が選択されている状態で M を押して形状編集モードにして頂点を見やすくするために一旦丸めの効果をなしにしておきます頂点選択モードをクリック最初に作った球形状からポリゴンに変換した時に自動的に UV が作成されています これがたまたまこのまま使い物になる場合もありますが今回は UV を作り直します左上にいくつも頂点が重なって表示されていますこれは自動で UV が作られた後に両線の押し出しをやった影響ですね大抵は自動で UV ができた後にポリゴン形状の形をどんどん変えていくので こういう風に UV が破綻した状態になっています。UV は一つの形状に何種類も適用できます。今の状態では、同じような UV が自動で2つ作られている状態です。これを両方とも削除します。UV2 というのを選んだ状態で、十字のマークから UV 層の削除をクリック。 UV2 が消されて UV1 に切り替わっているのでもう一回十字のマークから UV 層の削除をクリックこれで一旦 UV 情報が消えました今度は十字のマークから UV 層の追加をクリック UV1 が表示されている状態になっています形状編集モードで今度は面選択モードをクリック Ctrl-A で交際形状状の全てのて面が選択された状態にします。その状態で十字のマークから UV の作成をクリック投影の仕方で左上の平面のアイコンが選択されている状態で投影面から正面図を選択してその下にある UV 作成をクリック。 一旦形状編集モードを出てレンンダリングしてみます。UV で指定した頂点と画像の位置関係が今の状態だとこういう結果になっています自由局面の場合と同じような貼り付け方をしたいわけですが正面図の UV のやり方では難しいのでもう一回 UV 層を削除して作り直します 十字マークから UV 層の削除をやってから UV 層の追加をクリック形状編集モードで面選択モードをクリックコントロール A ですべての面を選択している状態で十字マークから UV 作成をクリック投影を選ぶウィンドウで円柱のアイコンをクリック回転軸というメニューから Z を選択 UV 作成をククリックします一旦 Enter キーを押して形状編集モードを終了してこの状態でレンダリングしてみます自由局面の材質設定を読み込んだままなので画像の方向が UV の状態と合致していません材質設定で画像の向きを直します交際の材質設定を表示して下の方へスクロール 今のところ8つのレイヤーがあって678は画像の角度とか繰り返しの回数は共通ですこの3種類の方向や回数を1つずつ変えると面倒なので共有というボックスからこの3つのレイヤーが連動するように選択しておきます7つ目と8つ目のレイヤーでそれぞれ共有のパートナーとなるレイヤーを選びます 共有できたので六七八のどれか一つのレイヤーで画像の向きを変えます。イメージタブのチェックを外すだけですね。共有しているレイヤーも同じように変わったか確認。これでレンダリングしてみます。 一見大体 OK なんですが UV でもうちょっと直したい部分があります今の状態だと Z 座標が同じ頂点同士が UV 上で重なってしまっている状態なんですねこれを直します形状の頂点を選択してそれを UV マップの方でドラッグして動かします 一番内側の部分が UV の一番上に来るようにしたいので、とりあえず上に引っ張り出しておきます。一番外側が UV の一番下になるようにします。 今回は厳密に位置を合わせる必要がないので大体の位置でいいと思います上下の端っこは UV マップの端にぴったり合わせたいので数値入力で整列させますカーソルのスナップが有効になっていることを確認しておきます一番上の頂点を選んでいる状態でツールボックスの「作成」 移動の中から数値入力のアイコンをクリックこの状態で UV マップ上の上の端のところにカーソルを合わせてクリックトランスフォーメーションというウィンドウが出るので拡大縮小というボックスに数値入力します左のボックスが x 幅ですね 今回は縦方向 Y 軸方向の整列をやりたいので右のボックスに「0」と入力して OK をクリックします下の頂点も同じように整列させますカーソルのスナップがオフの状態で整列をやってしまうと端にぴったり合っていそうに見えて実はちょっとだけずれているという結果になってたりするので スナップのオンオフはちょくちょく確認したいところですとりあえずこれで交際の UV は完了です形状編集モードを終了して4面図の状態に戻しておきます交際に改めてカトマルクラーク砲の丸めを適用レンダリングしてみます これでポリゴンバージョンの交際の材質も OK ですねさてまた自由局面バージョンに戻りましたようやく長らくほったらかしにしていた角膜の表示とレンダリングをオンに戻します 角膜パートが選択されている状態で統合パレットの材質をクリック「使用」のボタンから「マスターサーフェス白目」を選んで忘れずに独立をクリックします一応これも「マスターサーフェス角膜」として登録しておきます まず拡散反射、角膜は透明にしたいので拡散反射はゼロでもいいですが一応うっすらとつけた色ムラを生かしたいので気持ち程度 0.05 としておきましょう基本設定で拡散反射を0にしてしまうと色ムラの設定が無意味になってしまいますので反射もある程度あった方がいいので 0.1 としておきます 合計を 0.9 という基準にしたいので、残りの 0.75 を透明というパラメーターに入力します。レンダリングしてみます。目立った問題はなさそうですね。ガラスとかレンズとか透明度を強めに使う材質の場合は、 屈折も少しいじっておきたいところですとりあえず屈折の値を 1.1 にしておきますこれでも屈折としては結構強めの設定ですね細かい話ですが屈折にもムラをつけます反射のムラに設定しているレイヤーを複製して6つ目のレイヤーを作成位置サイズのところでサイズの値を少し上げておきます パターンの大きさがどのくらいになっているかの確認ですがこの角膜の材質の場合拡散反射がほとんどない設定にしてありますので今回はパターンの大きさを確認するにあたって一旦用途を透明度に設定しておきます まあ今回のムラ付けは気持ち程度のものなのでサイズはこれで特に問題ありません用途を屈折率に変更して適用率を 0.9 に変更 基本設定の方の屈折の値ですが屈折の値を上げた結果光彩が白っぽく見えてしまう傾向があるので 1.01 という最小限の数値にしておきますさてちょっと光源を追加します 一旦メタカメラの状態にしておいて、でかい球を表示すす。る設定に戻します今ある光源は全部、でかい球の外側で、白い球の内側という位置に設置されています。 今回は、でかい球よりも内側に直接眼球を照らす光源を追加します。スポットライトを選択してドラッグ。 最上編集モードでテラス先端部分を眼球の真ん中辺へ移動しますこの新しいスポットライトは前に作った光源のフォルダの外に作っておきます光源フォルダは明るさの調節を使っている状態なので新しい光源をこの内部で作ってしまうと 光源フォルダで弱められている状態でスポットライトを作ることになってちょっと明るさの基準が分かりにくい状態になりますですので光源フォルダの外に作りますとりあえずこの状態では新しいスポットライトが明るすぎますねちょっとサイコサスペンス風の雰囲気です明るさの調節ができるようにこれも別口で光源フォルダを作って格納します ツールボックスのパートジョイントの中の光源をクリックスポットライトをドラッグして中に入れて光源フォルダの名前を追加スポットライトとしておきます光源フォルダで明るさの調節を 0.6 にしますこれもモーションとして記録しておきます ついでに中に中あるスポットライトに色をつけますスポットトライトを選択して統合パレットの「情報タブ」をクリック「色」という項目にチェックを入れてボックスをクリックして色を指定しますなんとなくですが青緑の白に近い色にしておきます 大体良さそうですそれから影影の描写がもううちょっとソフトななぼやけた影ににるように設定します前に作った方の光源5つを全部選択して統合パレットの情報タブから「影のソフトネス」というところで 0.5 を入力新しく追加したスポットライトも同じように 0.5 と入力します。 今回の例では眼球の陰影よりもでかい球の陰影が滑らかになったという効果の方が目立っていますね影のソフトネスも多分レンダリングの重さに影響すると思うので作るシーンによっては手加減が必要になるかもしれませんまあ僕が作る静止画程度なら気にするようなことではないので。 影のソフトネスも自分が個人的に納得いく数値を探るのが大事ですついでに元々の5つの点光源の配置が単調なので回転移動で色々角度を変えてテストレンダリングを繰り返します 感じでしょうかね続いてカメラのぼかしの効果をつけてみます統合パレットのカメラタブをクリックどのカメラの設定をするかの選択をしっかり確認しますカメラ本番用を選択いろいろ設定項目がある中の焦点というところですね 焦点を指定するときは形状を作る時のように図面上でコントロールを押しながら座標をクリックして指定します焦点として指定する場所は一番ぼやけないでほしい場所です一番くっきり描画したい場所ですね指定した座標から遠い場所ほどぼやけ具合が強くなります今回で言えば一番鮮明に描画したいところは 光彩のあたりですかねモーションウィンドウを表示してオートキーに一旦チェックを入れます側面図と正面図でコントロールを押しながら交際や動向の辺りをクリックしますその直後に統合パレットのカメラタブ内の「焦点」というボタンをクリックすると焦点の座標の指定が完了です 続いて焦点のパラメーターでぼかし具合の値を入力しますひとまずぼかしの効果をはっきり確認するために 0.5 にしてレンダリングしてみますくっきり描画したい部分の指定は大丈夫そうですねぼかし具合の値を 0.2 に変更してレンダリング 今回はこれでいきましょう忘れずにモーションウィンドウのオートキーのチェックを外しておきますではここから背景を透明にして別の画像と合成するという方向に持っていきます今の状態ではでかい球と白い球が背後に見えている状況です反射と IBL の代用として必要な形状ですので大半は残したままにしますが カメラに映り込んでいる部分は削除します図がカメラ本番用になっていることを確認でかい球を選択してツールパラメータの「ポリゴンメッシュ」に変換をクリック曲面の分割という項目で「普通を選んで「OK」をクリック同じように白い球の方もポリゴンに変換します まずでかい球を選択して M を押して形状編集モード面選択モードをクリックカメラ本番用の範囲内に入ってしまっている面を通し図の中で選択してデリートキーで削除します続いて白い球も同じようにカメラ本番用の範囲内の面を削除します エンターキーを押して形状編集モードを終了してレンダリングしてみますさてシェードの作業としては今回の完成品ですこのレンダリング結果を画像ファイルとして保存しますやはり保存形式がいくつかありますイメージウィンドウの上部にある「保存」というボタンをクリックしてその中の「保存」という項目をクリック 試しに BMP 形式で保存してみますこの形式の場合は背景に黒い色が塗られている状態になります次に PNG 形式で保存してみます この場合は形状がない部分は透明な状態になります合成する用途ならこっちの方がいいですねでは完成した眼球の PNG ファイルを paint.net で開いてサムネイルを作りますキャンバスサイズを 1280×720 に変更これですねセカンダリーが白になっている状態でキャンバスサイズを大きくすると キャンバスの拡張された部分は白で塗りつぶされます。コントロール z で元に戻します。カラーパレットでセカンダリーを選択して透明にして、もう1回プライマリーを選んでおきます。キャンバスサイズの変更をもう1回やります。 PDN の形式で保存レンダリング結果に余計な影とか残っている場合もあるので別のレイヤーで白い背景を作っておきますとりあえず眼球から落ちる影をつけようと思います 眼球のレイヤーを選択して真ん中辺へ移動しておきます。このレイヤーを複製します。複製された一番上になっているレイヤーを選択している状態で、調整の中から色相・彩度を選択。明度を最小まで振り切ると真っ黒になります。 この真っ黒球のレイヤーを眼球の下の位置へ移動真っ黒球のレイヤーが選択されている状態でコントロール a で全選択ドラッグして移動します明るい方向と逆の方向に影を持っていきますこれから影をぼかすので大きめにぼかした場合キャンバスからはみ出すかもしれません 眼球のレイヤーの方を少し右上方向に移動しておきます影のレイヤーを選択してエフェクトからぼかしを選択します 結局今回は大きなぼかしが必要でキャンバスからはみ出しました影のレイヤーの透明度を調節しておきます白塗りのレイヤーを選択してもう少し暗い色で塗り直し これから文字を入れます。 少しし光っていいいる風にしたいと思います文字を入れたレイヤーをあと3つ複製レイヤーごとにだんだん白に近づくように調整の色相彩度の機能で明度を調節します。 と明度30明度60明度90の4種類になりました。上のレイヤーほど白に近くなるという並びにします。エフェクトのぼかしの機能で、下のレイヤーに行くほど強いぼかしをかけます。 今回は一番上はぼかしなし、その下のレイヤーがぼかし2、その下のレイヤーがぼかし4、一番下のレイヤーがぼかし8となりました。文字のレイヤー4枚を結合して1枚にします。文字から落ちる影も作ってみます。 背景がのっぺりして嫌なのでレイヤーを追加してグラデーションをつけましたレイヤーの透明度でうっすら程度に調整背景に少し黄緑色のレイヤーをかぶせます 左下の方から白のグラデーションをかけるレイヤーを作成。こんのうっすら程度に調整。 これで今回は完成ですね僕にしては上出来でしたそれでは Paint.net の使い方を僕の分かる範囲で説明します右上の方に各種ウィンドウの表示と非表示を切り替えるボタンがあります一番左がツール類の表示 その右が自分がどういう操作をしたかという履歴が表示されるウィンドウ。その隣はレイヤー構成を表示するウィンドウですね。デフォルトでは白で塗りつぶされたレイヤーが一つあるだけという状態です。 大抵は新しいレイヤーを作ってから作業開始という感じですね。僕がよくやらかすのは、これから絵を描こうとしているレイヤーを選択するのを忘れて、どんどん描き進めてしまって、 実は古いレイヤーに描いた絵を上書きしてしまっているというボンミスですこれは本当にしょっちゅうやりますこれから使うレイヤーの選択を忘れずに下部にあるボタンは新規レイヤーの追加選択しているレイヤーの削除 選択しているレイヤーの複製それから選択しているレイヤーを直下のレイヤーと結合レイヤーの上下の順番を変えるボタンがあって設定のボタンでレイヤー自体の透明度の設定という感じですね。 そしてレイヤーのボタンの隣がカラーパレット。デフォルトでは簡易表示になっているので、拡張というボタンを押して詳細表示にしておきます。色の設定は2つ分あります。プライマリーとセカンダリ、基本色と第2色というような感じです。例えば、図形ツールをクリックして適当な図形を選んで書いてみます。 図形の種類の横にあるボタンで詳細を選びます輪郭線のみ塗りつぶしのみ輪郭線と塗りつぶしの両方という3種類輪郭線と塗りつぶしの両方ともありの状態にするとプライマリーカラーが輪郭線セカンダリーカラーが塗りつぶしに使われます 僕はいつもソフトを立ち上げたら拡張をクリックして詳細表示に切り替えてセカンダリーを選んで透明にしておいてプライマリーをクリックして新規レイヤーを作成したら書き始める準備完了という流れですツールの方では左の上から四角の選択ツールその下に投げ縄選択 丸型選択があります僕はこの3種類の選択ツールの中では四角以外はほぼ使ったことがありませんその下に魔法の杖これはクリックしたところと似た感じの色が塗られている範囲を自動的に選択します上の方にある許容範囲というところで「だいたい似ている色ってどの程度?」という感度を設定します その下が塗りつぶしツールこれも似た色の範囲を塗りつぶすので許容範囲の調節ができます単色で塗りつぶしがデフォルトになっていますがパターンも選べます 液晶の画面風の画像を作るときにセカンダリーを透明にして編みけをするというのをちょくちょくやりますその下に筆のツールとさらに下に鉛筆ツール筆の方は輪郭が少しぼやけますブラッシュ幅の調節と硬度というので輪郭のぼやけ具合を調節できます 鉛筆の方は輪郭がボケない線を引くツールですねその次がスタンプコントロールを押しながらクリックした部分を写し取って別の場所にスタンプとして押すという機能みたいですが今回初めて使いましたその下は文字入力 入力する場所をクリックしてから文字を打ちますエンターキーを押すと改行になっちゃうので上の方にある「確定」をクリックして文字ツールを終了します一番下はさっきの図形を書くやつですね ツールの右列の一番上は選択済みの部分の移動とか拡大縮小です。その下にある白い矢印のツールはどこを選択範囲にするかという微調整をしたい場合に使います。 例えば四角選択ツールで大雑把に選択しておいてコントロールを押しながらマウスホイールで表示を拡大して白矢印ツールで選択する範囲を微調整青矢印ツールで選択済みの画像を動かすというような使い方ですねその下が虫眼鏡左クリックで拡大右クリックで縮小 その下にハンドツール他のツールを選んでいる状態でもスペースを押しながらドラッグでハンドツールになるのでツールのウィンドウからわざわざハンドツールを選ぶ機会は少ないですその下がグラデーションツール適当にドラッグするとプライマリーとセカンダリーの色でグラデーションになります ここでカカラーーパレットののセカンダリーの色を透明に変更します僕の場合は2色のグラデーションを使う機会はあまりなくてセカンダリーの色を透明に設定していることが多いですシフトを押しながらドラッグするとある程度の角度にスナップしますドラッグから手を離した直後の段階ではちっちゃい丸をドラッグしてまだ調節ができますエンターキーか確定ボタンで終了します このソフトのグラデーションは説明用に 2D で図を描く場合には重宝しますが 3DCG の材質用の画像としては粗さが目立つ場合が多いのであまり実用的とは言えません何か描いてからエフェクトのぼかしでやった方が綺麗なぼかしになります続きまして消しゴムツール クリックやドラッグした部分を消しますこれもサイズの変更と縁のぼかし具合の調節ができます 消しゴムツールはプライマリーカラーを透明に近くすると消す能力を弱くすることもできますその下にカラーピッカークリックした部分の色をプライマリーカラーにコピーしますその下に塗り直しツール これはセカンダリーカラーで塗ってある部分をクリックとかドラッグするとプライマリーカラーに置き換えるというものらしいです。使ったことなくてよく知りませんでした。右クリックでやると逆の作用になってプライマリーカラーで塗ってある部分をセカンダリーカラーに置き換えるというものらしいです。 そのの下にあるのがラインツール。ドラッグすると直線が引かれます視点と終点の間にコントロールポイントが2つ作られるのでそれをドラッグすると曲線が作れます視点の形と終点の形それから線自体を点線にするかどうかというような項目がありますそして保存するファイル形式について 1枚の画像にせずにレイヤーの構造を残しておいて後でまた画像の作成を続ける場合は PDN という Paint.net 用のファイル形式で保存しておきますそして完成品として1枚の画像として保存する場合いろんなファイル形式がありますが僕はあまり詳しくありません透明度が無効になってしまうファイル形式もありますので 僕はとりあえず毎回 PNG で保存しておけばいいかという感じですそれからシェードで保存した PNG 画像を Paint.net で開くやり方ですが1つは単純に Paint.net の「開く」という操作で PNG 画像を開くこの場合は新規ファイルとして開かれますここから CtrlA でレイヤー内を全選択にして 他ののファイイルの新規レイヤーに貼り付けるとということもできますもう一つのやり方としてはすでに作ってあるファイルに PNG 画像を新規レイヤーとして読み込むというやり方左上の方の「レイヤー」というメニューの中から「ファイルからインポート」をクリック目的のファイルを選べば新規レイヤーとして読み込まれます 読み込んだ画像の方が縦横のサイズが大きかった場合はキャンバスサイズが強制的に広げられてしまうのでその点はちょっと注意が必要です。というわけで今回はこの辺で3 0丸でした。